時空航海日誌、六6 0 3最果ての地ビヨンダードで刀おれ、やっつきた俺たちの前に現れたのは、なんと、ビヨンダードのドクターワイリーだったっ<笑><笑>元は、グレイがだかファルザーだかの工場だったらしいが、ちょいと手を入れてな。あ, あんた 本当にドクターワイリーなのか違う、うん、悪の天才科学者、ドクターワイリーだあ発刊に願いを、うんうん、触るな<笑>てなわけで 俺たちはこのビヨンダードに飛ばされてきちまったんだが…はあ、元の世界に帰れるかビヨンダードの入り口、すなわち、発作アンビエンスは、重化因子をはじめ、複雑な条件が重なり合って出現した、いわば偶然の産物だ。早い話が。<笑>無理だな。っていうか、全部あんたの仕業だけどね、もう一人の。<笑> だったら仕方ダ、ね、ネ俺たちも仲間覚悟はしていたんだ。えその代わり俺たちに協力してもらうぜ協力光ネットとロックマンを倒してこのビヨンダードを塗ったんだほう光ネットとロックマンを。やとは言わせないぜオントニオ腰があるんだトリルって小僧を奪ってきた時のなそれはビヨンダードの私だ ビヨンダードだろうとなかろうと、ドクターワイリーはドクターワイリーでしょ。その昔、あんたもワールド3とかいう組織の親分だったそうじゃねえか。カレー屋で情報を仕入れたわよ。さあ、協力するのかしれえのか。はっきり返答しやがりドクターワイリー、うん、ダークミヤビー。ずい探したぞ、ワイリー。差し入れだ。 キャプテン、私たちなんでビヨンダード・組んだりまで来てスルメ焼いてるわけシュッあのミヤビってやつ、キレると怖そうだぞゾウ・アッシャサャ新しい手下かまさか、ビヨンダード・から来た迷子だそうだおーっとっとっとあ、そんなことよりよくわかったな。何の用だうん、実は、あんたにこいつを返そうと思ってな。 なんだシンクロチップかシンクロチップデュオの事件をすぐに返すつもりだったんだがお前の消息がつかめなくてもそのためにわざわざリチギナーよチップがあってもディメンショナルエリアがなければ宝の持ち腐れだしなそうかこれがナビと合体大きるシンクロチップってやつかだがそのチップはお前に預けておく何ん先日のように またクロスフュージョンして戦うときもないとは限らんしまっておけそうかドクターワイリー俺のシンクロチップを作ってくれ俺も俺もクロスフュージョンしてヒカリネットとロックマンを倒すんだ、うん、驚くなよヒカリネットシンクロチップつまったいクロスフュージョンである いやだだだ!。起きなさいよ、キャプテン。なんだ、夢だったのかい?。ワイリーは。知らなーい。遅くまで二人で飲んでたみたいだけど。ドクターワイリー。それは青いし、今日は絶好のクロスビュージョンディよりだな。<笑>何の話だ?。え、やだな。昨日頼んだろ。俺のシンクロチップだよ。 誰が作るといった缶なんて拾ってないでな俺と世界征服しようぜ無駄だ無駄<笑>能力のないやつにシンクロチップを与えてもクロスフュージョンは不可能だ。でも、キロのミヤビってやつには作ってやったんだろう私が見込んだ男だ。現にミヤビはクロスフュージョンをものにしておる。<笑> 俺だってできるさクロスフュージョンの一つや二つだからな頼むよ邪魔だよっ悪の天才科学者<笑>、うん、私は空き缶拾いで忙しいんだキャプテン諦めようよあいつの頭は世界征服よりアキカンのことでいっぱいなんだからアキカンかふん アイリーがシンクロチップに専念できるよ。俺たちが代わりに空き缶アカめるんだ。できるだけたくさんだ。それもの次チカン缶黒ひげ城の上司も落ちたものねほら、次だ次。はいはい。あれだ。あれね。お, おい<笑>どんどん飲め。 必要なのは、空き缶だからなそんなに飲めないよ、ギャこのあたりが、担当区域だよ。へ、え、ぇ、ー、ずいぶん汚れてるな。ポイ捨ての空き缶が多いよね。仕方ない。とっとと始めるか。おい、ネットーリンゴ学校、今日は休みなのか課外授業だよ課外授業<笑>遠足か何かが 違うよ。クラス全員で砂浜を掃除する日なんだよ。なんだ掃除かよ。期待して損したぜ。お前も手伝ってけよ、ディンゴ。いいよ。遠慮するよ。俺、出前の途中だし。カ<笑>リネット黒ひげチロルこの砂浜は我々が占拠したっ っ<笑>こんな相手に苦戦するなんてあの演奏が邪魔なんだ。 you <laughs> 綺麗になってる本当だネットくんがバトルしてる間にあの二人組が空き缶を拾ってくれたんだえなんだってやつら空き缶なんか地球に優しい悪党だねで、あの二人は帰るところがないんだまた戻ってくるだろう、うん<咳> よたたしまっ実験だ。 待シンクロチップスロットインクロスフュージョン